小さいいいいいいいとと、う私ででです。すす。すももんんけど、ど、ねはい、見ちちゃははは。っだ本当は蜂を…蜂作りにたい人髪の人だとどうか な, じゃないですか。こ<笑><ねえ><笑>こんにちは。こんにちは<笑> ではオ野さんと一緒に蜂作家さんのところに遊びに来ております。紹介していただいてるんですか。はいえー、こちらは吸水蜂で有名な、はい、原さんです。よろしくお願いします。大学も今。大学くん は, い、<笑>は作るとこが見たくて探した。はい、<笑>ちょっとまず知らない方のためにも簡単に自己紹介をしてください、えー。そうですね。私はもう盆栽始めたのが28ぐらいからですから、はい、そろそろなんだかんだで47、8年もう盆栽やってます。はいはい 八もですね。それも40年ぐらいもう八も作ってますね。まあ本格的にちょっと作ってるというのは今度このとこ何十年かですけども、はい、もう歴はかなり長いです私も。どっちかというと私は盆栽の方が好きなんで、そうなんですか。はい。あの<笑><笑>盆栽の方が有名かなとは思うんですけどね。あ、本当はい。気楽会。気楽会 の,、はい、の会長さんでも。はい。今は会長やってないです。あ、今違う。はい。立ち上げたのは私です、ね。なるほど。はい。でその八の八と木の特徴が。 やっぱ大野さんのところでもよく見るようなえっ、ー、と豆サイズってことで す,、ねで す, ねとですね。どちらかというと私が、はい、あのミニですね。じゃあ早速ちょっと見せていただいてもよろしいですか。はい。こ、は、れ、い、これはちょっと最近の作ですね。はい、えー。最近ちょっとこんなネタづらしてみてですね。ネタづあの同じや作り方だけど、ね、粘土の色とこのこれは白ですからはっきり出るんですねこっちはね、うん。なるほど。昔もやってたんですけどこのとこやってなくてでもまた始めてみたんです。 ちょっと面白いかなと思って。とにかくちっちゃいです、ね。<笑>はい。<笑>これはまだ中ぐらいですね。中ぐらい。<mathematics> 小さいっていうと、私のはこい、濃いですかか。これで生きてるのがすごいですよね。えーはい、これ、メい、めいぎですよ、ね。メいぎで。ミニ、ね、サイズ。超ミニサイズ。これ、身ができた。大野さん見て、蝶というか、いいところ。いいところはね。 まず薄い植えるときに厚いとじゃなくても小さいじゃないですか鉢がで中が厚いとう土が入らないんですよね根と土がだからまず薄いそれからちゃんと高温で焼いてあるので割れませんなるほど<笑>あのうう冬場にねあの簡単に作った鉢ってうちなんかだと凍るのでポロポロ剥げちゃうことがあるそれは な, な, ないですねそれからねきっちりしてますはの良さあるんですけど きっちり作るっていうのは、やっぱ独特、これなんかすごいですよね。うん、綺麗でしょでで私の鉢は一つとして同じのがないっていうのは。そうだよね。ああああ全部手作りですからね。握った粘土の大きさで、鉢が決まっちゃうから。はい、全部違うんです。そ、え、れ、ー、で, で、同じ、今度ちょっと作ってるんですけど。作ったんですけど、こういう鉢なんですけど、これ、これ同じように見えるけど、絶対どっか違うんですよ。そうです ね, ね。どっか違うんです。微妙にね、この角度が違ったり、全部一つ一つ。 手作りだから。後で作ってるところ見ると分かりますけど、はい、全部手作りなんで同じものが一つない。 私はプロじゃないんですよね。プロじゃない。はい。プロっていうのはね、同じものをいくつも作れないだめ、ね。なるほど。とかあと、人に頼まれたのを、正確に作る。はいはい。それがプロなんですね、どっちかというと。なるほど。そういう点では、私はそういうところは欠如してまして。ええ。自分の好きなこ好きなものしか作ってないんで。なるほど。なかなかプロとは言えないかもしれないですね。多いですね。ファンがね、たくさんいるっていうぐらい。聞いておりますだ。だから。いろんな形作るんですよ。こういう薄いものとか。は、う、い、んね。で、さっきの、この、さっきのこの蜂なんかは。 私しか作ってないと思いました、この形。うん、そうですね、あんまり見たことない、ね。見たことない。あの、盆栽世界の中山さんが、太鼓堂長宝っていう名前をつけてくれたんですよ。このか太鼓。太 鼓, 太 鼓, 太, 鼓太鼓をスパッと割ったような形でしょ。はいはいはい。それで太鼓堂長宝っていう名前を つ, つけてくれて、でも意外とね、使いやすいんですよ、これで。それで、この楕円じゃなくて、ここが切れてることによって、なんかこう、締まりがあるというか、すごくいいんですよね、これが。うん、で, で、私、この鉢結構好きなんですよ。 もいいんですけど木もねこうやっぱ、はい、見ちごいじゃない<笑>この。長くて短い木を そ う, そうそう、そうかね<笑>、うん。長くて細い<笑>、えー。で、私は自分の指をね、納得させます<笑><笑><笑>。これは最近にしてはまあ最高ので、最高の出来の木ですよね。はい、自分で取り切した木ですね。これは。で、これも自分の鉢ですね。こさにして大きいなっちね。そうですね。どっちかというと、まあでも焼きの場合はね、ちょっと大きめに作るんですよど、うしてもこういうものを入れる木ですからね。が、これなんかも。これもすごいですよ。ね、これもかなりの。 一品だと思いますね、本当にこういうのを作る技術もあって、ま、蜂も一級品、うんまあ、一級品ってレジェン、ね、自, 分自分では言えないですけどこれいやいやいや リ, リンカといってね、花の形のかっこいい蜂も作りますまあ、はいはい、いろんなもの作るんですよ、私は蜂作りします作ってもらえますあ い, いす、いいですよ。 私がだいぶ使ってる道具、道具のだ い, い一覧。これがえっと自作されてる。そうです、全部自 作, 自作です。これはまあ削りですよね。コンパス。コンパスも使います。これこれ便利なんですよ。で、こういうものはね、全部これカッカッターの刃ですよこれ。はいはいはい これも買ったのか、でもすごい使いやすい。で、こ、こういうものを作っといてね、こ, これで六角、これで八角の鉢ができるんです、これで。ああ、細かい穴が開いてます、ね。はいはい、穴が開いてます。だから、その。この線の上で置って、こうやって押すと六角ができたんですよ。へえ。後でやってみますね、これもね。はいこ。こんなのもね、ちゃんとした道具なんですよ、これで。結構便利なんですよ、これでも。何、何だろう。<笑> 使, 使い方は後で、はい、私、説明します。はい。 これでも、貴重映像。ですかいや、かなり貴重映像だと思います。ね、ますこの動画で。いや、多分ないと思いますねす。これもすごい便利です。これがないと私の鉢ができません。これしてちょうどいい状態、粘土が硬くなった時に、発泡スチロールとかなんかに入れて。はい、それ以上硬くならないようにしておくんです、これ。はい、まずね、この鉢はね、太鼓銅彫法を作ろうと思っています。さ っ, さっきの太鼓銅彫法ね、はいはいはい、それにはね、これが必要なんですよ、はい、これでね、このま、周りで合わせるんです。 でこの 穴, 穴でこの形を作るにはねこれがないとできないんですよ、うん、これに合わせていきますこれ道具ってねこ れ,、はい、これスパッと切るのはねすごいうまくいかないんですよ必ずこうやってやってね手 こ, この手で止めるそうしないと使いづらいんですね手切れそうだけど手はまず切れませんこれ必ずこうやって当たります はい今度はこの線を繋いでいくんですこれで少しぐらい 雑, 雑にやっといても後でね鳴らすからパッタたの先端が刃になってるんですそうですそうですへーだから普通はこ こ, こが刃なんですよこれを潰しちゃってやるんですへーそれでこっちを刃にしているんです削ってはい、はい、これがすごい 使いやすいんですね。これ狂ってる、ここじゃねえな、間違えてるかもしれない。ちょっと上がってますね。点<笑>を<笑>間違えた。点を一枚つないてると、思う多分う、長年やってるとね、わかるんですぐね。別件、別件とでね、ほとんど分かっちゃう。やっぱりここで合うのか、合うのか、大丈夫です。こうやってたんだ。<笑>そしたらね、これもね、またすごい便利なんですよ。あの。あ ややすりなんす紙やすりのところに売ってるやつでね穴が開いててあのこれ目が詰まったりしてくるから洗うとまた使い再生できるんですよすごい便利これ詰まるでしょ、うん、洗うとすぐ落っ こ, 落っこっちてねまた再生できるこれが原型ですね、はい、そしたらこの外縁にしますんでこういうのが必要なんですコンパスコンパスコンパスで線を引きますああそうやって作ろうとはいはい のにもこううビいのかなりこれ力に当たってるんだけど手は切ったことないですね。うん 私の手が切れないんだね<笑>し 私, 私の手は切れちゃうんで普通の人だったら切れちゃかも分<笑>かんないそしたら今度はこれが必要なんですよ、はい、これで 高, 高さをこの通す感ですからこの針で高さを決めます鉢の高さ<笑>でこれを平らにします そしたらね、この下にも針がついてますよ。この下に針が、はい。この針でね、この鉢のこの角度、これを決めます。それにはこの棒が必要なんですよ、うん。この棒にピタッとくっつけないと。なるほど。うん、そうすることによって、同じことができるんですね。そして今度は、これを取ります。 今ね、大体3時ごろ起きて、ね、作り始めま す, す,、ね、すごい集中できていいんですよでもご飯食べてから朝ご飯食べてから2時間ぐらいに寝ますけどねその感じねそうするとね一日のあれがすごくいいんですよでさっきと同じことをね繰り返しますこれそうすると今度はき れ, いきれいに仕上がりますんで初めはね雑にしといてもいいんですよでこれできれいに仕上げていっちゃいます はいうん、うでこのスピードじゃ絶対まままだ最初のののの段階目です、ね、多分ででこうですねしょこの線です、ねはい、こここ筋筋がが消消ええるるうは線が切れるまでしっかりこうして持っていくとそうすると大体平らにきれいにいきますよね。はい そうするとね、あとこれも必要な、これがいいんですよ。スポンスポンジにね、あれが付いてるのね、やすりが付いて る, の持ってるんだ。これも売ってます。これもね、便利なんですよ。これも何回か、何回でもあるって使えます、これ。これはね、鉄鉄のこの、刃なんですね、鉄の鉄を切るのゴ攻撃の刃。それを、折って、は、刃をつけたもんですね、これは。これで、大体綺麗に、下の線に沿って。 そしたらね、今度はこれがまた便利になる綺麗にならならしていきますこれで。そしたらまたね、これでもう少し綺麗にします。これで大体大きいですね。そしたら今度あ 足, 足の削り出しに入ります。そしてこれで足の高さを。 そしたら今度はこれを取っていきますこれが足の高さですね足の高さ、うん、足を削り出すそうです、ね、こ, こ, ここから足を削り出しますピタって止まるような線のところに、うん、通, 通らないと大丈夫ですそんな止まるってこれ以上先切るってったら相当力いるんだでねこの刃っていうのもねこ れ, こ, れはこういうのは片刃ですよね こういうのは両刃ですよね。使い道があるんですよ、やっぱりね。片刃と両方の刃っていうのは。こいつがやるんじゃない、この、この刃がすごい便利なんですよ。中に組み込んでいくから。ああ、片輪かうん、ね。そしたら、この角、数を、取ります。難しいですよね。 このこの道具だけですね買ったものはねほとんど。これはね結構便利なんですよ。もうだって8つで相当量か 作, 作ってますからね。それはこのこのらいこのくらいできなきゃ お, おかしいんでしょで。これを平らにするためにこの 角, 角を使って。はい、ほらちょっと綺麗になっちゃうでしょ。うん そしたらまたこれを使います。とにかく幅を決める時にはこれが一番便利。ですだからあの上の深さが今感覚ですよね。感覚です。 だよね、測ってないんで、ね、ですよんね今深さは で, でも最後にははりますちゃんとこれもこれ今は粗彫りですあら彫りうん色ね考えるんですよこれでも<笑>どういうふうがうまくいくのかなとかねそしたらさっきのねこれが大事なのかこれが大事 こ, こ れ, 事<笑>これほら細く削ってあるんですよ でこれで合わせてこう傷つけますあ。これで深さがこれで深さ均一にな る, 均に な, るなるほどでこの今のかねっこのあれしたのこれが消えると同じ深さ同じ深さになる、うん、だからそれはほらねじだから調整できる、うん、そうで す,、ねうん、そうするとこれで理論上は平らなんですよ もうね、手が定規になっちゃってんですねほとんどねこれでほとんど OK ですね、うん、そしたらこれで私は、ね、穴, を穴を開けますは鉢穴ここで鉢穴に穴を開けて ちょっと格好をつけて二重落下にししますそしたら今度中を削りやっぱりこれも幅を決めるのは。 これの通りにやればいい。そうそう。それがなんすか、ヘラみたいな。これ、これ。作ったうん、これもあの鉄のこのハとン、ハ。ちょっと格好つけて作っただけ。で、こういう丸いのもね、すごい便利なんですよ。こういう角なんかね、ちょっとこう平らなもんではなかなか削れないものをね、この丸いやつだと簡単に削れるんですよね、これ。厚さを均一にしなきゃいけないもんね。そうですね。もうでもね、これももう長年の勘というか。 やってれば、もうほとんど、ピタっといっちゃいますね、えー。動画を公開したとしても、なかなか真似できないですね。多分、多分、えー、多分、なかなか無理かもしれないですね。でも、かなり、道具なんかを作れるとすれば、かなり楽になると思いますよ、鉢作るのは。ねえー、鉢作りたいと思っている人だと、紙動画なんじゃないですか。これ<笑>ね、方法がね、なかなかわかんないですからね。手びねりぐらいしか思いつかない で, ですよね。<笑> でこの蜂の 底, 底の厚さは裏をこう見ながらねれ 穴, 穴でね見えるから厚さがそうそうこれね小さい盆栽やってるんで赤玉土が一つでもね余計入るぐらいのつもりでやるんですよそうしないとねみんな喜んでくれないですねやっぱりだからなるべく薄く薄くしますね割れにくいわって話じゃないですか それコツみたいな、なですかなど作ってるときに、うん。凍って割れたりとか。うんそ、それは焼き方ですね、多分。焼き方なんですか、うん。焼き甘いと割れます、うん。焼き甘いとこの粘土の中に水が入るんですよ。はいはい、そうすると、その水が膨張すると、割れちゃうんですね。それだから高温で焼いてあれば、水が入ることはほとんどないんで。それでもね、たまーには割れますね。ま、う、る、ん、っきり割れないってことはないですね。あと粘土によっても違うんですね。 高温で焼いても完全に焼き締まらない粘土ってあるんですよそういう粘土使ってると多分割れちゃうと思いますねでも焼き物っていうのはね形作るだけじゃないんですよ焼いてなんぼの世界ですからいくら形よく作ってもねうまく焼けなかったらもう全然もう精神にならないですからねああ難しいですねそこら辺がね鉢ってまた特別じゃないですか合うとか合わないとかってあるでしょ木にとしてもね 入れるもんだから色も難しいんでねなかなかねこれ打ち円を作りますこうやって打ち円をこれでって土ですよねこれになるとね使いやすいんですよねでも結構いろんな人に、ね、この道具とかなんか教えてますよいろんな人に こにほとんどこうやってみるとね厚さが大体同じなんですよ、ね、もうねう何回かもういくつも作ってるから大体同じにできちゃうねそれでちょっと厚いところがあったらうもう一回削る触ってごらい、うんいいすか厚み全部全部ほとんど同じでしょほ当だわ<笑>すごい綺麗だしねこういうふうになるの、うん、これ面取りしますこれで 今度足をこれでも後足をりり出して終わり、はい、これが定規になっているんですよ私は。はい、でこの鉢の場合はねこの真ん中をね膨らませるの、はい。なんかかっこいいんだよね。だこれ全部めけんと適当ですでもそんなに狂ってないよね。 今真ん中すりつけなかったよね。うん、つけなくても、真ん中行くんだよね。大体真ん中行きますね。<笑>これで三十分ぐらい。そうですね。そうですね。すねちょうど三十分ぐらい。ですすごいよね。それでこんなところですね。でもすごいちょっと面取り、ね、これで終わりですね、うん。これでちょっと、ちょっとこうグラ、ぐらぐらつくようでしたら、ちょっとこうやってやって。ね、これでオッケー。うん すごいこれでこのあと焼くとそうですこれでつ焼けして色をつけるであのちょっとあの赤いのこれうんそれ、はい、これを や, やるんだったらばこれと、はい、これ粘 土, 粘土入ってますこの中にそういうそういうかそういうか、えー、そういうそれでつけてるんですか、ね、だからねうまくいかないんでなかなかでもちょっと富士山でもやろうかなと思うとなかなかうまくできれんってううう出ねえみたいな作り出すぎちゃうしな あんまりね、うん、でかい穴を開けるわけにはいかないんで、うん、こんなふうにやると富士山に少しでも見えるかなとこれで、ね、<笑><笑>そうそうそうそ、そんな感じになるあとはあねち ょ, っとちょっとしたこういう模様になれたのがちょっと面白いみたいね こ, これでもう取れないんですよこれで同じ粘土同じ粘土でなくても大丈夫だねこれは同じ これは同じかもしれない ね,、うん、ね。白のね、白化粧しよと思もいいのかなだか大丈夫でしょう。変えても面白 い, いうそうですね、うん、これはだからか変わってるんですよ、ね、これは白だよね、うん、これは白です、ねうん、こここのこれ使ってるんですここ粘土が茶色だから、うん、ちょっと鉢作りはあまり分かってないんですけどこのっとつやきつやきします一回焼きます色を塗ってもこう焼くってこと そ, そ, そうですそうです絵を描く場合はつやきをして 絵を下絵をやってみま、ねえー、すかい 実際に、ね、こういうのも作ってみたいし掘り抜きはね掘り出しはやりたいなと思ってますよねなるほどね、うん、自分がやってるのは型が石膏で型作って、うん、それを輪切りにして、うん、そうするとでも同じものしかできない、ね、そうなんですよだから面白い、ね、ただまあ厚さ変えると手って最終的にひねるからそこでちょっと変わるんですけどねどこれはねあれなんですよワイパー、車のワイパーあるでしょ、はいはい ワイパーのところに入ってる針金、針金というか金具なんです。とこれがワイパーの、ワイパーの中にこれが二本ずつ入っているんですね。こういう、こういう針金。それでこれを短く切って、それでこれに刃をつきます。ここで刃、は刃になってますね、これ刃は自分で削。もうこれは自分で削ります。 多分普通の人なかなかこれができないんじゃないかと思ででない、ね、<笑>う。これ何できるんです。まこういうこういう道具。ああ、こういう、こういうの、どうぞ、包丁研ぎ用の。のこれ簡単に曲がるんですよ。ま、曲が、曲げるのは、折れないからね、はい。いろんな形ができる。で、結構硬いから、そんなに減らないしね。これは、これは便利ですね。これを見つけたっていうのが。私の、は作りの中では最大の、あれですね。ど<笑>こで売ってるんですか、これ。 いやいや、スタンドとか、あ、どういうと、あのくれますよ、こんなの、ねん、くださいっていう、まあ。うん、うん、こんなの捨てるもんだから、くれますよ。というわけで、今日は鉢作りを、教えていただきました。はい、これから、お盆正月作っていく人たちに向けての、なんかメッセージとかもしあれば。あの、自分の好きなことをやることですね。<笑>いいですね<笑>、うん。私はそう思っています。だ、鉢、はい、というのは、もう、こういう形とか、こんな形がいいとかっていないんですよ、ほとんど。うんうん、要するに、木を植えて。 成り立つもんですから、はい、その木に合わせる器ですからね、どこどんなんでもいいんですよ。どんなん作ってもね、その合う木があるんですよ。どこ必ずこう使えると思うんですよね。だからこういう正確なものがいいか、崩れた鉢がいいか、それは自由なんですよね。うん、だからあんまりこだわらずに自分で好き好きなものをやった方がいいと思いますね。ありがとうござい はい、大野さんから一言。<笑>ですかしかし、早いんでね。そうですね。うん、あれできないです。なかなか<笑><笑>ちなみに、この八はどこで購入できるのかな。大野さんぐらいじゃない、ここ辺だと。 うちではね、あの国風の立春盆栽おうちとかでもあれしてますけど、今度、常設に置いてみようかな、ちっちゃいんでね、盗難が危ないからと思って、今までは置いてなかったんですけど、だいぶあの常設バイクもカメラを駆使しておりまなるほど、ええええ。防犯対策、うん、よくなったんで、こっち の,、ええ、のコーナーに、ね、置いてみようと思います。あとは ここら辺だと松岡さん、盆栽村に少しあるかなぐらいですね。えっ、ー、と川 口,、うん、川口盆栽、あ川口盆栽あ、あそこあります。うん。あと他には多分ないと思いますね。うん、私あんまり売ったりしないからセールスもしませんし。契、う、約、ん、会、うん、あ契約の展示会の時には出します。そうなのね。契約会の展示会の時に大量に出るよね。ます<笑>じゃあ皆さんそういうタイミングを見て購入していただこか、大野さん。 でうとといいてもらえますみつき市です。 もうこれ で, いいですげ石がいんなんだって立ってみる。<笑> 身ができてますね。身がなってなるんですよ。いいです ね, ね。いいでしょ。楽しいんですよ。楽しいですよ。<笑>